あなたの心にいるハート は, はいということでね皆さん私が今なぜ怒っているかわかりますか最近ねホンによく思うことがあるんですけれどもみんなねイルハートの扱いが雑すすぎると思うんですよ今この動画を見ているあなた そうあなたに向かって言ってますでね、イルハートが普段ねどれほどどれほどひどい扱いを受けているかここでね、いくつか例を出してみようと思いますパタパタパタパタパタ大好きパタパタパタパタパタパタパタパ タ, パ タ, パタ悩みでもあるのかなイルハートを救いたい塗<笑><笑> ね, ね, ね しのみんなおハセロとニンニンお姉ちゃんはせーそはい<タッ>アイコンのせいでイルハートの発言が近所のおばさんみたいに見える<タッ><タッ>いやこれアイコンさニ肉ミートの時でしょ<タッ>待って<タッ>逆に聞くけどさ近所のおばさんにこんがえんるんだよやばくなるっどこに住んでんの肉<タッ><タッ><タッ><タッ>ミートはいいぞ<タッ> キラッキーラッキーだとかわいすぎてまともに見られないけどその点イルハートはちょうどいいちょうどいい肉ミートちゃんのアイコン何飲んでるんだろう油とかかなゆうあちゃんゆうあちゃん 一応言っておきますけど私あのさすがにさすがに油は飲みませんイルハートいっつも食い物とか飲み物のツイートしてるな<笑>いやねこれに関してはあの反論反論弁論反論の余地がございません<笑><笑>私にとっての V のもの絶対女神昭じ様神琴音様白神ぶきちゃん真帆ちゃん 神の声、お米ちゃん、奈々ちゃん、まつりちゃん、不眠、あ<笑>てこい、なんていうの不眠神<笑>誰が不眠じゃんうるせそんな営業スマイルみたいなことを言えたんか我、え、かっこ、ありがとうございます。イルハートさんも動画をお疲れ様です。ギャ逆ー<笑>心配されても、むしろこっちが心配な時が多いというか<笑>、い, いこつさん、あの、 これね、心配されちゃう私もう終わりですわ<音声>イルハートかわ間違えた瑠璃姉さんかわいい<笑>いやあのねあのいいんだけどさいやルリちゃんはかわいいよお姉ちゃんは清楚あ見てない<笑>いいじゃんどっちもかわいいでいいじゃん DD していこう<音声>イルハートとかいう Twitter 芸人ちょっとさ最近さあの t w とか言われてる気にしてるからちょっとあんまり触れないでえー、っとイルハートの仕事はこれいらない社員が押し込められてる部屋なんじゃと思うくらい一人で黙々と作業しとる<笑>あの人が真面目に働いてるのに窓際雑把扱いはどうかと思うんですよいやね実際実際あれでしょみんなもそんなに人と話さないんでしょ いやいや音を大きめで動画見てるんだけどうん<咳>イルハートちゃんがコンビニから帰ってきた時の足音がくっそでかくて<笑>怪獣がやってきたのかと思った<笑>いやこれあれでしょ9時間のさお昼休憩かなんかのやつでしょ<笑>怪獣笑いはあのー、あれにしてよわ妖精さんの足音かと思ったって書いてくれたらリツイートします エアプの具現化イルハート<笑>なんかさあの、そもそもねそもそも問いたいんだけど「エアプ」って具現化できるものなんですか「<音声>イルハートエアプ焼肉非公式<笑>だーれがうまいこと言え」って言いましたほんとに<笑>焼肉は食べたいです焼肉はねエアプ卒業したいんであの、皆さん待ってまーす<音声>「イルハートやっぱり好き」このいたたまれない感じ大好き ありがとう。いたたまれないのかな あ, あ待って。<笑>なんかちょっとジーンってきた。あの、ありがとう。これからも好きでいてください。できれば、あのいたたまれなくならないようなあの、人になれなりたい、なれたい、なりたい。さすがにそれは肉<笑>。<笑>待って、まず何の話なのこれ<笑><笑>ハートし 普段は天真爛漫な少女だけど家に帰ると「ああクッソだりんマジなんなんだよあいつらてめえらは私のことをあがめたてまつっとればいいんだよケのこと考えんのゴミが」とか言いながら酒飲んでるところを想像してる<笑><笑><笑>ちょっと<笑>なんかねそこまで想像しちゃダメだよあのそこまでひどくないよあの実際はまあまあまあ、まあ、せっかくなんで言いますけどおわ終わった瞬間にこう首をパッてって 私、みんなのと<笑>ころまではたまにあるけどたまにねたまにたまに時々あるけど、まあね、ここまではねやさぐれてないです。はい<笑>あなたのハートに憎みとめぐ<笑>ちゃんめぐちゃんもそんなことはを覚えてはいけない<笑>あーもう本当に誰ですかこんな言葉を教えたのはもうあなた本当に<笑>本当にめぐ<笑>ちゃん。 肉<笑>あ待って<笑>この方はあの通常運転でさ、はい、パン食べたリアクションが<笑>化け物の絵好きで草<笑><笑>いや私さこれねあのエゴサリップかなリップでもらった時に<咳>リップでもらった時にマジで声出して笑っちゃったの<笑>化け物の絵好きってそりゃないぜ イルハートのアホ毛つかんで振り回したいバイオレンス<笑>これあの大事な大事なアホ毛ちゃんなんでねここあ の, もあの取ってじゃないんであのねあのチャームポイントとして扱ってもらえるととっても嬉しいですはい<笑>イルハートはそろそろイストワール様に殴られてもいい<笑>いやーあのー、<笑>いや何しようんか<笑>ごめん正直に言います 言葉がございません<笑>いやーなんかねもうあれなんだよこれちょっとね言ったら怒られるかもしれないんだけどさあの Twitter でフォローしてくれてる人なら分かると思うんだけどあのコンパイルハート公式のさアイコンがさイストワール様なんでな ん, かさなんかそのせいでイストワールさん見ると「へッ」ってなる<笑>これ怒られるんだったら勝手っでお願いします。 バーチャハラヘリ女うるせえうるせえバーチャルハゲに言われたくねえなー<音声>イルハートのあの汚い字を見るためだけに支援してしまいそうなんだがこれは<笑>ファンボックスの話でしてねあの汚い字を何だろうあの字が私の字が汚いことによって支援してもらえるならもっとたくさん書けます汚い字支援お願いします 正直、イルハートさんのこの芸人根性と汚い悲鳴。嫌いじゃないわ、ツイッターフォローとチャンネル登録、欲しい。いや<笑>。悲鳴汚いってひどくないですか。え、超綺麗だよ、私の悲鳴。やってあげるよ。いき、いきますよ。バわ、わあ、びっくりしたー。はい。<笑>イルハートは存在がホラーみたいなもんでしょ な, な, になん、何の話からホラーになったのあっあれかなホラー界みたいなやつかな待って存在がホラーはお前悪口イルハートさんが夢に出てきて怖かった<笑>なんか さ, なんかさ最後に行くにつれてなんか扱っらんちゃすなってないあのまあね夢に出てきて怖かったな、何何何役で出たんだろうあれかなあの首取ってさ追いかける役とかしてたのかな そうだったらごめんねあの次は次はあのー、なんだろうこうお花畑海辺でさや<笑>ってやってるあの夢をね見せられるように私もっと頑張るのであの<笑>ああまあそういうことではい大好きさっきはいろいろ言っちゃったけど 別にクソリップが嬉しいって言ってるんじゃないのでもこれだけは伝えたくて<笑>いつもイルハートのこと見ていてくれて。